私もう行かなゆきゃ雪音君勉強はまた今度でいい次までの宿題は中に入ってるからおあうんじゃありひより本当に忘れちまったのか俺のこと思い出せないのか <タッ>一緒に布団に入ってくれそうすれば俺と病院で会ったことも思い出すけど<タッ>